あなたの心にイルハートなんとなんとニューファルコムさンの株の購入を考えてますウィルハートです今日もね前回に引き続き流星のバルニールかける奇跡シリーズので、ね、これものけんでねあのイーズ8じっ実況プレイやっていこうと思いまーすはいそれではねイーズ8じっ実況プレイパート4やっていこうと思いまーす いやあのね、前回ね、女の子の仲間もね、できまして、まあ、ね、前回に続いて、こう、また地図を広げていくのと、あとはね、まあ漂流者、他にもね、いるみたいなのね、探していこうと思いますよし。こ、ま、れ、あ、この間地図見せてさ、なんか全然ダメっね。では、見せてもらおう。あまり進展は見られないようだな。ですよねー。へ<笑>へはい。えー。 何をしたらいいんだっけな今日は今日は何をしたらいいんでしたっけねあそうだよねあのアリスの子からねそうあったんですよ最初の方になんか岩でさ全然通れないところねこんだけいたらさなんかできたりしないのかなトイレだっね そうねいつもいつも思うんですけどあの実況こうパート1234ってやってくるじゃないですか頭にねそのパートパートごとの頭にねまず何をしたらいいかね忘れちゃうんですよねいつももう一度違ったおっ すごいゆっくであげるようが<笑>あ、でもあれはさあれあれこもえ、うん、来たくてうええええいなんか強くなっ て, てない強くなってない一発で倒せるようになってきてるなんかういおいおいあれここじゃあっのかなあれここも来てんじゃんいやすごい新しいところ来てくる、うん、えーうん てんだかな。なんかあるぞ。え。全然、あ、全然聞かない。ああ、ああ。そう、ちょっとね、私もね、ちょっとずつ成長してきたんですよ。 どの敵に、ね、どの子がね引くかみたいなやつをねほらほらほら覚えてきたんですよハ ー, ートその4にしてねっあっ違った<笑>待って嘘嘘嘘ソですウソですバイバイバイエースエースいやーやっぱね人って成長するものですね、うん なんかさアドルがさなんか何一撃のなんか攻撃力がすごい上がった気がする前に比べて。 ただね、キャラクターは、ね、どんどん強くなっていくんだけどね。うん、んああ、なんか新しいやつ見ないとそうでもなかった。な、何をとしたんだっけどそうキャラクターはさ、どんどんこうやって攻撃力が上がって強くなっていくのにさ、私の地図の読めなさが一生変わらない。やってんのかな なんか船長のおさがしでくれてるたねおそらくそうだよねそうだよねほんでここにもなかったようなので帰りますえー、どこで何をするべきなんだ今はええほらまた復活してんじゃん視点がおかしいじゃんえおいしいじゃ も何をしたらいいんだっけっとね毎回ねマイパート5回ずつぐらい言ってると思うんですけど。<笑> 戻ってるよね。いや、とりあえず戻ろう、戻って。何をすればいいか聞きましょうか。何をしたらいいんですか。<笑><笑>え、何をしたらいいんですか、本当は。なるほど。わ<笑>かりました。はい、出ます。<笑> 待待待待待待待てててててててんににあああああ、れあなんか も, う、AGM、もう落ち着くねここね。にな こっちではないですねうーんーあそうだそうだそうだそうだどこに送りに行ったのこっち 思いまますすが私迷っておりますさて、ここはどこなんでしょうかここはわかる。ここはわかるんだけど、どこに行ったらいいんでしょうかもうここね、ここは大幅カットされる予感ですけれども、あ、こっち違う違う違う違う。違うんだよ違うあーああああ 見に来ましためっちゃ迷ったけど、良かったです、元気になって。え<笑>役者がかいって。何か困ったことは、あるんですか、うん、ああ、優しいなぁ。あ、仕立て屋さんってあのさ、布系の仕事。布系布系っていうのは。 ですよね洋服とかさ作れる人たちかなあーかわいい看板ついてるドギ有能説ありますねだってこれ作ってって言ってこのさセットの看板まで作ったわけでしょおっ 座ってる、かわいい話をしましょうよし エレジー乗ってるよかったよかった。どうよ。あそ。ああびっくりした。急になんか落車に乗ってたから。合ってんのかな？うなんかねこの子こと久しぶりに見た気がするね。なんかさあの洞窟のさくら ク, クラゲ？ みたいな、何ていうのプラネットナメフジの習慣みたいなのさ<笑>見たあとだとかわいいよねこの子たちね切り捨てて行くんですけれども、えー、なんか増えてないそんなことないですかねゃんワンちゃん死 ん, ワンちゃん自信でないですね 潜いた う, うわなんかいた今あなかった<笑>えっいたよねいたよね一瞬いたよねそうだよね、うん、モグラ個人的にこのモグラはね私の敵なのでね3つ次第処分していこうと思いますそれでもね えっ何かあったの 人でめっちゃめり込んいるんじゃんった皆さんと<笑>、ねね、で あーごめんなさいごめんなさいあーすいませんでしたせかく新しいところ来れたのにもうなんか浜辺の生物気持ち悪い率高くないですか浜辺の生物もう嫌、うん、だんも、も嫌だー、えー、かあちょっとあああああああああああああああ 何かありますねおっな い, あー い, っぱいいいいいいーっぱるからあ<笑><笑>美味しそうなフルーツです怖怖やでもちょっとずと進んできてね。 最初にいたか最初にいたかあーねーあーはあうんはあいやもうね実況始めてねパート4になりますけれどもねこのちっちゃい敵迫ってくる敵にはねいわだにビビりますねちょっとね、あの人で言とね個人的に嫌いなの僕はモグラ すごい、最初に思ってたよりもね島全体が、広くてねねぇ敵じゃなかったですね も、ね、葉っぱかな葉っぱ葉っぱがいっぱい生えてるからね、うん、あーあ、なんかすごいすごいなんかネジネジしたやつある<笑>ネジネジしたやつって変だあっ ええー、なんか、あ、なん、なんだ、あ、なんだ、なんか嫌うと思った。うん。どうや、どかあるか。あ。人かと思った、お花だった。なんだ、なんだ、お花だああ、今だし。ええー、やばい。ええ。すみません。ええ。よ。あ。待って、待って、待って、今まで見ただけで、ナンバーワン気分いいんですけど。ああ。あはは。 <笑><笑> え, ー、え待ってややばい一番気持ち悪いのさあのー、洞窟にいてさクラゲとナメクジの合体したやつみたいなのさ表のねヒトデかって思ってたんだけどねえやばいやばいやばいやばい<笑> なんかこの狼みたいな、可愛くみ、あっ。これあれ、大丈夫、ゆすったらさ、降りてきてさあ、あの。が、刺されて顔面が、みたいなやつじゃないですか。おじゃ。あ。よかったですね。う、えー、なんか宝箱にもな、ね、あったな、あったんだね。これか。そうじゃないの、あ、あった、あった、あった。あった。 土砂崩れ。何言って足りないのか？あとあと2人もいるんだ。はい、あ少ない、ね。 ねっこんなことをさまよっているとついついいやあホですよホンにあのイモムシキモいマジで何でいるのああ でもううううさこのイモをさたしたところで得られるものが好きだきたいきっていうのも気持ち悪いですよね。 死んでしまっ嘘でしょここで死んでしまわれたんだけどごめん全然気づかなくて<笑>ごめんね<笑> だから、OK、えっえっあるれ死んだんだけどえあるあるこんなことはあるんだ何かありますねええー、ちょっとなんかあのあの回復するやつ回復するやつだけお回復するくれるんんんこっちまで行ったことない ここを出たらあってくださいうんないえ、このさ静かになる感じさすごい嫌だああー<笑><笑><笑><笑>ねえ、全然たくに来た ね, ね疲れたよもういろはでも疲れたの<笑>アドル死んでしまったし そうだよどだしようかなああそうだったあっ あ, あ, あったあった回復するやつちょっとあそこにあそこに行きたいんですよあの。 思ったよよりねね広いんだよ、ね、どうでしうか、戻る、ねね、ちょっとじゅかい。 マチノカディマリマセンシュ。え、楽しそう明かりりましないのやっぱりね、空がきれいですよね。わしら、デュオシンが見えないから。サハド、あなたはなぜ漁師になったおなんだなんだ そうだなよーすわしの育ったクレテ島は、うん、子供だろうと腹が減ったなら自力で逆とにかく生きるというそんな子供の頃からねまあそういうそれを直した子供、ね、そうそうますよねそのように過酷な毎日でお寮様確かに辛いことも多いし散々理不尽、うん、海は母ちゃんのように優しいときね、今回面白いマッシね 海っていのかそうですねやかで綺麗なでねねだかもも…う元気るここれ生き方もこの人さすごいいいお父さんなんだろうなと思いますね。<笑>ね なんか最初さもう頭バババ バ, バーとかやってさ<笑>こいつはやべえって思ってたんですけどでもこうやってねちゃ喋ってみるとね何も考えてないように、ね、ういろいろ深くまでね考えてる人なんだろうなって思いますねまあ後ろの葉っぱが気になりますね私はだから<笑>も今までもこれ。うんうん <笑>今のは聞かなかったことにしようかなどう<笑>しようかなで突っツッまない方が気まずい気がするから、まま、さか今だってもしかしてやっぱさっきのあの全言撤回しますあっそのー、ありのもん<笑><笑>さーてだ二人とも。 そ, ろ そ, ろ寝るそういうところね、そういうところ以外はね、きっとね、すごくね、人としてもね、あの、器のね、大きい人なんだろうなってあなたの寝る場所は入り口側です。ね、<笑>真ん中がアドルクリスティン。あいや、風向きを考えると、私たが入り口側だも<笑><笑>そうだね、そうだね。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>えでもいいな、本当にあそこのぞく、の、かんでないです。なじくね、<笑>したいですね。 ないでくださんなんか喋ってたの寝言かなおっ体体重体重の2個候補者だからここでスペースあっあれだよあのー、ちょっと前パート2かな3でやったあの夢のものですね あーまたなんか、中二病みたいなのを読み方しますけどね。何か、威力でいいのかなねすごいすごい、漢字がさ、読めないですね。あの、ふりがなつけてくれてありがとうございますい女の子ばっか、そっか、巫女さんは選ぶんだもんね。シルエット的にね、シルエット的にね、レハトね、一番右か、左から二番目が、 へえ<笑>髪型的にねあああかわいいなん目で立派な木ようかくおさ始まりの大樹であってるのかなうんうんうんうごい綺麗なうん これなんかどこのさあ国の話なんだろうねなんか夢の中だけじゃないよ、ね、いうな気もするけどダーナどこくのいだね。うな、んうん、この女の子がダーナっていうのかなねなんかねこっちもね面白そうすごい ゆる肌と髪型似てますね<笑>あ、なんかもう知らない名前がいっぱいいるねうん、ね、かわいいですね漢字が読めませんねあれかな、真ん中の子が気が弱めでこう、左のさ、ポニーテールの子がツールで、右の子がお姉さん ポジションなのかな。ああ、なんか、いいの、こっちもね、すごい気になる。 ななななんかか夢みたいな感じになってたのかなで結局、落車は入り口側で寝たんですかね奥で寝たんですかね被害はなかったんですかね<笑>最近ね、妙な夢を見ますね。そうそうそうそう。 よしじゃねえない。今日もね、作っていきましょう。え、なるほどね。おいお感謝しろするよ。ありがとう。あ、復活してんのかなあ、よしよしよしよし。うんふざした あ, っあ、でも予約眠たいね。さっきー、え、うん、さっき、どっちから来たんだっけな、ね。んーあ、こっちみたいなのか、ね、な。地図がまだね、決まってないの、ねうんで。 ふんふんすごい大事でえ、なんかすごいパワースポットサムネみたいなところに来ましたゲームゆうきさんごの森ゆめたすごいすごいすごい えっサウンゴ礁って海の中じゃないするべきですよねうんうんわり、うん、<笑>とさ鳴き声が激しいんですよねこのこの人たちこれはなんだろうトカゲトカゲモードって やすすいんですよね多分ずっとやってるからだと思うんですけど効<笑>かなかったね今ね<笑>うん<笑>うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんだんう な, なんう<笑>んうんうんうんんうんう クリアーって死んでえのね、マリキー<笑>あま好き。ああ、カリッカリカリああ、カリッカリ ッ, カリ ッ, カリカリッ聞いてないんだけど、もう。この振り回し方が乱暴でいいよ。ぐ、うん、ーンみたいなね。うーん<笑> あかえっ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 すごいねモンスターみたいなのさいっぱいっなんていうんだっけこれトビウオ違うカニ<笑>おいしくなさそうそもそもこれはカニなのかっていう話なんだけどん全然いてな い, 痛 い, 痛 い, 痛 い, 痛いあ魚<笑>え<笑><笑> 嘘じゃん嘘じゃんごめんなさいああ任せなもうあーもうさ何でそんなにいっぱいいるのもやだよもうあーなになんたああああああああああああああああああああああああのあ なななんんかかがいいいいっぱいるのでやめていきましょう危知らぬ間に結構体力をね削られてるんだよねおや<笑>何かありまあーカニはこの人でいきましょうああ、うん<笑><笑><笑><笑><笑><笑> 頼もしいですね、にてびっくりした。 だからさ、見えないところから攻めてくるのはダメで、あっ手当てしてる。このさ、この、このヒゲの人さ、見覚えある。最初の船でさ、なんか、すごい偉そうなこと言ったやつ。<笑>そんな変なヒゲ生やしてるからだよ。よう、元気だったか右の人がね、見覚えないんだよね。 忘れてるだけかな。話しかけなかったのかな。はい。何、うんうん<笑><笑>ね、ゲどうなってるの？<笑><笑>僕はキルゴールと言って。お医者さんお医者さんっぽいなー。<笑>あの。 ところでさっきのでかいカニは何だったんですかねちょっと逃げてきちゃったから曖昧なんですがねよくこんなところでねえ子どもも歩いてきたらさっきのでかいカニに遭遇したところですよ グフフって、グフフって言ったで、まあえーなぁおせっから私、こいつ嫌いですこの、なんか、変なひげのやつ<笑> 人、好きです。あと、鳥。リトル、リトルパラオ。好きです。かわいい。よかった、よかった。え、めっちゃちっちゃいね、この人。あとの一番ちっちゃいかなって思ってたんだけど、それより、だってじゃ、楽者ちゃんよりちっちゃくないえ。<笑> けるじゃん歩けるじゃん<笑>お前お前そっち行ったらなでっかいカニいるかな覚悟しとけよホントに助けてやらんかな、えー、ありがとうございますおおおもう一人 どんな方ですか女性…じゃあ旦那さんじゃないのかなみたいなねこの森を抜けると抜けた先の海岸ねなんで一人で残ってるのでもあのちょっと前にやってさあの岩土砂崩れみたいなさ。 はい、土砂崩れみたいなやつをあのー あ, ね、あと二人でどかせるって言ったからこれでも一応あそこが通れるようになるんだと思うんだよねうんうんどこにいるんだろうなうわあ！<笑>ばーい。待っって、見えなかった。 <笑>背中にお誕生日のバレーンついてますよ。背中につのみみたいなのついてますよ。っああ、全然効かないああ、全然効かない。あかないあ。最後毒ガス攻撃みたいなさ。ほら、背中にぶどうついてます。ああ、さあ。き、えっとこれ当たったらダメなんだろうな。うね。誰が一番効くんだろうな。これかな。 あそない歩てたうわー、ああるせえ 弱点ないの弱点頭頭顎顎でやっていく<笑> じゃなくて さ, あの何さっきのさドギたちさ鳥ちゃんもさ残っててくれればよかったのにだってまってセーブしてないからさこれシールがいる っあーわー<笑>秘宝、イルハと心が折れつつありますね。<笑>あー 背中に綺麗なねぶどうがついててとってもよかったですねはあははまだねまだ手がつねまだ手がつねあ、まねまあまだねちょっと手がね<笑>震えてるんですけれどもガチでね勝ててよかった本当によかったですガハガハ言ってねはーい、まあ、ということでねあのパート4はねちょっとここまでにしたいと思うんですけれどもえっとねあれなんですよ イースイートのね、実況がここで終わりになってしまいます。あー、ちょっと待ってね。<笑>あの、さっきのあれをね、倒した余韻でね、あの、締めの言葉なんか、いい、いい言葉をね、いろいろ考えてたんだけど、全部入ってくれちゃったなんて言うんだろな、まあまょ、率直に、率直に行きますけどね、まあ、まず、キャラクターがね、 すごいね、個性的でね、まあ、女の子すごい可愛いですね。あと、この人もね、かっこよかったりね、こう、なんか強そう、強そうな感じっていうの。<笑>そう、キャラクターがね、すごい個性的でね、あの、いいなって思いました。あとは何だろうな、個人的には、BGM? すごいね、もう本当にシーンによってね、なんか、なんて言う、なんて言ったらいいんだろうな、もうさっきのぶどうのやつしか頭に出てこない。<笑> あの、そのシーンによってね、すごい綺麗なね、BGM だったり、まあその、席が出てくるところはね、ちょっと、なんか、荒っぽいっていうかね、こんな感じの BGM だったりとかね、あとは、風景がね、すごい綺麗でした。今ね、使ってるお水もそうだし、あの、夜のシーンもね、星とかね、月とかもね、すごい綺麗で、ね、素敵だったなーって思います。 うんうん、そうだな。ち、うん、<笑>ょいちゃんかあはははっていうのがね、すごい気になるんですけど、まあイルハトはね、感想としては、こんな感じかなって思います。ということでね、まあ実況は、ここでね、おしまいにはなっちゃうんですけれども、まあこの後はね、個人的にね、プレイして、楽しんでいきたいと思いますということでね、<笑>イースイート実況プレイ、パートフォーで、お付き合いありがとうございました しまし た, <笑>あった今日こそ死ぬと思いました<笑>私は<笑>はいというわけでねパート4にわたって実況プレイやってきましたイースエイトを作ってくださったね日本ファルコムさんの奇跡シリーズとコラボする流星のバルミール10月に発売らしいのでこちらもお楽しみにということらしいです もうこれでファルコムさんのゲームが好きってことね認めてもらえるかなって思うんですけどそしたらもう今度も二流いや三流の会社の非公式 VTuber なんてあれあファルコムさん VTuber 募集してないんですかええ え, え株まで買いますって言ってやってみるしかないの そ<笑>れは<笑>えっとえっと7年前うわうるうるうるもう三流でも熱い三流ならいいんですよまあ あのー、大好きーって単語そろそろ飽きてきませんかえらあと、ちょっと新しいの考えてきたんで、見ててくださいよ。いきますよ。せーの。大好き大根大五郎大黒柱 な な, な, なし 長い旅でした英雄伝説「千の軌跡」「ファルコン」。